草刈りカニバル参上草刈りついでにサバも狩るぞメガネ発見どうした俺が見えてないのかかわいい俺の石像がなくなった 俺の希望を壊した奴は、こっちかおい待て待て待て。このタイミングで何やってんだかわいそう。お前あれは痛いだろ。 そうだけどまだ二回目だから釣るぞ。許せ、うん。こんなうぶなメガネを無理球した。赤服ポニテは許すな。逃がさんぞ。 ああの可愛いシルエットは追引き寄せられてしまったメガネまた後でななんか降ってきたぞうンろロイゼロスゲット めがこされてないのかよしよし起こしたなメガネちゃんと隠れとけ声聞こえすぎなうん だなあれまたメガネじゃないのかこっち行くかいたずらかポニテだスプすくか まだ近くにいるぞこれは届く。 虫は成敗したぞん足跡 《帰り》《待てここは行き止まりだぞ》逃<笑>げろ のおっさんはよ助けろそっちからは間に合わないんじゃねえかギリギリ間に合ったようだな。 白だぞびっくりして殴ってしまったなんで動かないんだお俺は何も見てないぞえ なんで諦めたんだ塩ミスかなんだこれういおいしいな。 かわいくてついつい手を出してしまったガキ初心者っぽいのに無理休されてたのかかわいそうにあんなひどい状態で耐久諦めないそんなメガネに俺はもう手が出せねえシャーネーからメガネの生体見が あざとい行動やめろ青服ポニても初心者っぽかったなメガネと一緒に助け合ってもらうか衝動物みたいなで方やめ すごいこっち見てるなスキルチェックもたびたび失敗してる赤い光のせいか見てなくてもダメ 爆発すると絶対わたわたするなん来いって言ってるぞ。 何だったんだああハッチかメガネ俺の方見てたからな次はしっかり隠れるんだぞ メガネは始めたばっかりの初心者でランク7に無理給されていたチャット売ってたのも青めぐだけほんと可愛い初心者だった